羽生結弦が地元宮城県でプロ転校後初のアイスショー。皆さんの中のそれぞれの 3.11 をフィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たし、プロに転校した羽生結弦28位が節目のタイミングで希望を届ける。日本テレビは9日3月10から12日にアイスショー羽生結弦ノットステラタ。3月10から12日宮城積水ハイムスーパーアリーナを開催すると発表。 昨年7月のプロ転校後、地元宮城県でアイスショーを実施するのは初めてとなる、2011年3月11日に発生した東日本大震災で、羽生も被災。家族と避難所生活を余儀なくされた。建物などが崩れ、水道管が破裂した状況下で、ふと見上げた空に浮かぶ星空に、希望の光を感じたという。当時を改装した羽生は、東日本大震災の日の満天の星のように、 被災地から希望を発信することで少しでも人々が笑顔になれるきっかけを作りたいとの思いから今回のアイスショーを企画したアイスショーのタイトルノットステラタノッデステラータはイタリア語で満点の星を意味しておりューに加え世界で活躍するプロスケーターも出演予定となっているューが寄せた動画コメントは以下の通り 今まで3月11日ってコメントを出すことぐらいしかできなくて自分の演技を届けたいと思っていてもなかなか演技する機会だったりだとか皆さんの前で何かを届けられる機会ってやっぱり作るのが難しかったですただこうやってプロになったからこそ大切な日に演技できるっていうことがやっとできるなという気持ちもありますし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 こういうストーリーがあるんだよとか、もちろんあるんですけど、どっちかっていうと、皆さんにとっての、皆さんの中のそれぞれの 3.11 を思い出したり、その時の夜空をちょっと思い出してみたり、人と人とのつながりを感じられたり、そういう機会になったらいいなって思っています。とりあえず、仙台で生きている人間としては、そこまで星が輝いている夜空を見たことがなくて、一気に真っ暗になって、本当に電気が何もつかなくなって、本当に暗い街の中に光る星たちの光が、 こんなにも明るいんだっていうことをすごく思いました。トーストウェーブ、3日間開催されるなら、1日だけでも、地元や被災された方に当選していただきたい気持ちがあります。震災を忘れたい、映像を見るのも嫌という方もいるでしょうが、一人でも前を向くことの大切さを、羽生さんの演技を通して感じてほしいと思います。羽生くんの言動には、全くブレがないですね。このショーもきっと、アマチュア時代からの念願だったのでしょうね。世界選手権と日程が近いがゆえ、叶いませんでしたけれど、 東京ドーム公演ともあまり日程が離れていないのにこうして賞を企画してくれるところに羽生くんの故郷への思いを感じますブレない羽生選手震災に対する真摯な思いが胸を打ちますプロへ進んだ時からかなりハードスケジュールで突き進んでいます私も精一杯応援したいと思いますご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますよろし